デビューを果たしたし河野外務大臣今回の会議で河野大臣は南シナ海問題で中国に対し懸念を表明日中外相会談では中国側から批判を浴びますこれに対し 河野大臣は中国にはう、ねあの、大国としての振る舞い方というのをやはり見つけていただく必要がある果たして、父、洋平氏のイメージを、中国や韓国との関係改善に生かすことはできるのでしょうか。使えるアセットとしてですね、使わせていただきたいと思っております。